震災のね後に作られました。その曲を元気に踊ってまいりたいと思います。それでは、はい、貴重さんよろしくお願いします。 Thank you. ありがとうございました。